はい、ロスベリしたところでね、ウフフの登場です。どタコ、滑りすぎよ、滑りすぎ。<笑>はい、改めまして相模原市から美女軍団ウフフの皆さんです。えー、今日ね、三一一三月十一日をね、あのー、復興支援復興のね応援ということでアイラビューという、えー、向こうですねお送りしたいと思います。元気いっぱい踊ってまいりますので、お手拍子、足拍子。 お誇りもし、最後まお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ほっ。なるこもすでに、楽しいコメント。踊り子かもや。 「心をち打ち仕事に励む」<音声><音声><音声><音声> g o h a t a r 応援いただきました。会場の皆様に笑顔で。ね、ありがとうございました。ありがとうございました。